みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターのポジションの竹澤でございます。今回は、続、初めてのアコギということで、初心者の方に向けたアコギのお話をさせていただこうかなと思います。以前、僕がアップロードした初めてのアコギという動画があるんですけれども、確か3本か4本くらいっている動画があるんですけれども、この動画を見終わった。 型に向けた動画という感じでしょうか。あの動画を全部見て、練習して、さあ、これからどうしたらいいんだみたいな感じになった場合に、迷ってしまった場合に参考にしていただきたい動画ということでございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。今回も3本くらいに分けようかなと思っているんですけれども、1本目のこの動画では楽譜を集めるということについてお話をさせていただきます。2本目の動画については、もうちょっと実践的にストロークの種類という話をさせていただこうかなと。 それで、3つ目はもうちょっとテクニック的な感じで、シンコペーションというものについてお話をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは、1本目のこの動画では楽譜を集めるという話をさせていただこうかなと思います。<笑>その言葉通り、もり、たくさん楽譜を集めてください。できる限りの楽譜を集めてください。もう自分のお小遣いが許す範囲でもう楽譜を集め終わってください。書店に行く。 行くのも OK ですし、楽器屋さんに行くのもいいですし、あと、ちょっとこう僕がお勧すすめしたいのは古本屋さんです。例えばその、ブックセンターイトとかブックオフみたいな。なんかそういったところ。そういうところに行くとやっぱりこう、ね、本が安く売ってたりとかするので、そういったところで、ね、この目についたものからバ バ, ババババッとたくさん楽譜を買うというのがとりあえずおすすめでございます。それで、またもう一つのおすすめが、こういう分厚い弾き語り本を買うということです。 これは、まあ、オールヒットソング2016年版みたいな感じで、まあ、最近のヒットソングから、えー、結構昔の曲。うん、例えば、フォークソングとか、ニューミュージックとか、グループサウンズとか、オールディーズとか、なんかこういったものもいろいろ入っているんですけれども、こういった楽譜もすごくおすすめです。1冊買うと、この中に200曲、300曲がもうボーンと入っているので、すごく便利だったりとかします。また、特定のアーティストさん。 例えば、そのユズーとか、コブクロとか、ミスチルとか、サザンとか、お酒ギとか。そういったアーティストさんに関しては、弾き語り大全集みたいな楽譜が出てたりとかするんですよ。そういうものも一冊ボンと買うと、本当百100曲、200曲でいきなり楽譜が揃うことになるので、とてもおすすめです。こんな感じで、<咳>できる限りたくさんの楽譜を揃えるということが、まず一つでございます。風呂公屋さんとかもあって、もういろんな楽譜を集めてきてくださいませ。 バンドスコアとか、なんかこう、一曲二曲入っているバンドピースとかでも別にいいんですけれども、一曲二曲入っているバンドピースだと結構割高ですし、バンドスコアだとやっぱり10曲ぐらいしか入ってなかったりとかするので、できればこういう分厚い弾き語りボーンのほうがおすすめだなという感じです。ちょっとこういうのを用意してください。それで、こういうのを用意したらどうしたらいいかといいますと、もう片っ端からチャレンジをしてみてほしいんです。片っ端からです、片っ端から。<笑> 前の初めてのアコギの動画でも言ったかもしれませんけれども、えー、キーが G の曲を探して<笑>弾いていきましょう。楽譜によって、親切にあの出だしの部分にキーイコール G と書いてくれている楽譜もあります。<笑>もしくは、っ、えー、と五線譜がついている楽譜だったらば、えー、このシャープという記号、これが1個ついているもの。 がキー、G でございます。自分が弾きたくて、キーが G のものをこの楽譜の中からもう片っ端から探すわけです。弾きたい曲、もしくはその知っている曲とかでも構いません。もうできるだけそのキーが G の曲を抜粋していきましょう。それで、もう一つおすすめのキーとしては、キーが C のものですね。もし五線譜が書いてある楽譜だったらば、シャープとかフラットとか1個もついていないもの。これがキーが C のものという感じです。 G が一番おすすめで、その次が C という感じですかね。おすすめ度としては。それで、その次のおすすめ度としては、まあ、D とかでしょうか。D に関しては、シャープが2つのものという感じです。まあ、こんな感じで、G か C か D かの曲をチョイスしていってみましょうか。 最初はギター弾かずにこのバババッとか楽譜を見ていって、該当するものがあったらこのページの端っこを折っておいて、で、またバラバラッと見ていでまたそのページの端っこを折っておいてという感じでそのピックアップをしていくわけですね。練習材料を探すといいますか、ピックアップをしていくわけですで。そんな感じで練習材料がいろいろ揃ってきましたとなったとします。それで、その次に何をしたいかというと、やっぱり実際にギターを持って弾いてみるわけでございます。 そやっぱりこのなんていうんですかね。ギターを始めたばっかの段階って、知っているコードもすごい少ないし、なんか見ただけでなんじゃこれっというコードがたくさんあると思うんですよ。そんなときは、どんどん省略をしていきましょう。例えば、えば Cm9 という曲がコードが曲の中で出てきたとします。 この場合はも、なんだこれって感じですよね。なんだこれって感じですよね。こういうときは、普通にこの9はもう除外して c ーと考えてしまいましょう。他にも E7thsas4 とかあったりとかします。なんだこれすげえ長いぞ !E に7ブンスで sas4 ですって、はぁ、あ、なんじゃこりゃってなると思うんですけれども、もうこういうわけわかんない数字は全部省きましょう<笑>そんなことしていいのって思うかもしれないんですけれども、いいんですもういいんですよ。こんなんで。他にも、例えば、A ・ えアドナインとかあったとしましょう。えぇ、アドナインってんやねんってなるかと思うんですけれども、こういうのも省きましょう。まあ、別にいいですあの。アドナインとか気にしなくてもいいです。それで、唯一無視できないものが一つありまして、それは何かというと、この小文字の M です。この小文字の M だけは無視できない。例えば、C シャープマイナーセブンスとかあったりとかするじゃないですか。 このときに、このセブンスの音、この7の音は別に省略しても構わないんですけれども、この小文字の M も省略してしまうとコードの役割が変わってきてしまうので、この小文字の M だけは省略しないで弾いてください。他にももうちょっと細かく言うと、フラットファイブっというものもあって、うーん、どうしようかな。ちょっとこれは余談です。あんまり出てこないので、何となく片隅に置いておいてください。例えば、Am7、a m 7イブなんていう。 コードがあったりとかするんですけれども、この小文字の M は無視できません。でも、セブンスは無視して OK です。で、このフラット5というのもちょっとできれば無視したくないかななんて感じなんですけれども、もしこういう楽譜が出てきちゃったらあのちょっとこれは諦めて覚えてください。フラット5は覚えてください。で、小文字の M は省略しちゃダメと。 この後ろにさすうなんかう差数たらとか、なんかアドなんたらと か, なんかこう、ね、いろいろ出てくると思うんですけれども、サーティーン数とか、ナイン数とか、セブンスとか、いろいろ出てくるかもしれません。もう、こういうの全部ずとばしましょう。それで、小文字の M は無視できませんが、大文字の M セブンス、これは無視できます。これも全部省いていきましょう。こんな感知らねえ<笑>こんな関ねえ。<笑>そんな感じで見ていくと、結構たくさんの楽譜がすげえ簡単になってくるかと思います。 あ、もちろん当たり前ですけれども、そのシャープとかフラットはこれは無視できないんですよ。これはちゃんと守りましょう。B フラット、マイナーセブンスとかあった場合、このセブンスは省いてもいいんですけれども、この B フラットはもともとの音程のことなので、これは省略できません。それで、このうちの M は絶対に省略しちゃダメ。ダメという感じでございます。それで、こんな感じで見ていくといろいろな弾ける曲が出てくると思うんですが、その中で・・・ ちょっと余裕が出てきたら覚えればいいんです。例えば、例えば。<咳>なんかこういろんな曲にチャレンジしていくじゃないですか。でそうすると、この3曲目くらいにその、ね、全部自分が知っているコード。もうこんな感じで省略していけば、全部自分が知っているコードだけでなんとかなる曲が出てきたりとかするわけですよ。そういうときにあ、ちょっと余裕があるから、じゃちょっとセブンスを覚えてみようかなと。 楽譜の中では G メジャーセブンス、A セブンス、B マイナーセブンスみたいな感じになっているけれども、今までは こ, このところを全部バーッと省略して、G、A、B マイナーみたいな感じでやっていたけれども、ちょっと余裕が出てきたから G メジャーセブンスというコードもちょっと覚えてみようかなと。それで、これを覚えられたら、その A セブンスというコードもちょっと覚えようかなと。それで、B マイナーセブンスというコードもちょっと覚えてみようかなみたいな感じで、どんど ん, ど ん, どんこう自分ができる範囲で覚える。 という感じですかね。自分ができる範囲で弾けるコードを増やしていくという感じです。それで、こういう本はとても便利なもので、巻、ね、末に必ずこういうギターコード表みたいなのがついていたりとかするので、余裕があったら、こういうのを見ながら自分が弾けるコードをどんどん増やしていくという感じです。 そうすると、だんだん自分が弾けるコードが増えてきて、セブンスとか、ナインスとか、サス4とか、アドナインとかもちゃんと対応できるようになってきて、どんどん弾けるコードが増えていくというような理屈でございます。それまではすごい大変なので、もう本当にもうこんな感じでバババッと省いていて、全然大丈夫です。そんな感じ。どうでしたでしょうか。なんとなくわかりましたでしょうか。とりあえず、できる限りたくさんの楽譜を集めることです。それで、そのできる限りたくさんの楽譜を集めたら、 自分が知っていて、もしくは自分が好きで弾いてみたくて。そして、キーが G、もしくは C、もしくは D の曲をチョイスしていくと。5000、え、歩、ー、の場合だったら、シャープが1個ついているか、それともシャープがついていないか、それともシャープが2つついているかの差でございます。ちょっとパワーと楽譜を見ればどういうことがわかるかと思うんですけれども、そういうこと。それで、このキーの選定をしたら、もうギターを持って片っ端からチャレンジしていくと。 それで、チャレンジをしていくときにいろんなコードネームが出てくると思うんですけれども、小文字の M とフラットファイブ。この2つだけは無視できないんですけれども、そのほかは全部省いちゃって OK という感じでございます。えー、もし、まあ、本当はよろしくないですけれども、なんかこうオーギュメントと か, なんか G ディミニッシュとか出てきちゃったならば、えー、これはまあ少し諦 め, て<笑>諦めてというか、まあ、とりあえずこのままあの。本当はよくないですけれども、この辺も省いちゃっていきましょう。それで、ごめんなさい。あと1つだけ。 いうのを説た。楽譜をいろいろ見ていくと、オンコードというものが出てきます。オンコード。楽譜によって書き方が違うんですけれども、G-On-A とこう書いてある場合もあれば、G-On-A と書いてある場合もあり、G-On-A と書いてある場合もあり。これ、書き方が違うけれども、全部同じ意味です。こういうコードが出てきた場合は、基本的にこの左側。 もしくは上。これ。こっちのコードを弾いておけば大抵、大体 OK です。大体 OK です。大体左側のコードを弾いておけば OK という感じです。ちょっとこの G オン A、無視してください。もうこれいらねえみたいな感じで、左側のコードを弾いておけば OK です。ただ、10回中2回くらいの確率で、右側が正解のときがあるんですよ。 この辺はちょっと自分の耳で判断してみてください。基本的に左側のコードを弾いておけば OK なんですけれども、まあ、20% くらいの確率で右側が正解のときがあり、10% くらいの確率でどっちも不正解の確率がございます。ちょっとその辺は難しいところなんですが、自分の耳で判断をして、左で OK だったらそれで OK。右で OK だったらそれで OK。どっちもこれ合ってねえぞとなったら、 ちょっと諦めて、この G オン A というコードを調べて丸覚えしてくださいませ。そんな感じでございます。オンコードに関してもこんな感じで省略をして OK ということでございました。それでは、次の動画でストロークの種類という話をさせていただこうかなと思いますので、よかったらそちらも参考にしてみてくださいませ。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。ハハハハハハハ。